が今日15日、全国高校駅伝と同じ京都を舞台に開催される。優勝候補の球場は前回大会で県政最高タイムの2時間15分42秒をマークし、3位入賞を果たしている。今大会のエントリー選手は中学生を除く全員が卒業生を含む仙台育英生。 3位以内に入れば、20年の中止を挟んで3大会連続の表彰台となる。球場の躍進には仙台育英の新球エースの改装が欠かせない。昨年の全国高校駅伝で2位に入った同校の杉森慎恩3年は4区でエントリー。 昨年の全日本大学駅伝と全日本大学選抜駅伝の2冠無理に区間賞で貢献した同校小笛の名城大米沢奈々香る1年は2区で出場予定だ。前回大会で1区を任された杉森は区間賞の石川後通りの25イコール資生堂、区間2位の兵庫田中記実23イコール豊田自動食器に次ぐ区間3位の力走を見せた。 一方、四区で出場した米沢は、区間新を打ち立てた群馬風和製以来、拓大2年に5秒差の区間2位と区2白。当時高校に3年生だった2人が国内トップランナーに食らいつき、3位フィニッシュの原動力になった。 仙台育英が21年の全国高校駅伝を制した際にも1区米沢、2区杉森が連続区間賞を獲得するロケットスタートが功を奏して優勝。球場の上位進出は、駅伝で勝負強さを発揮し続ける杉森、米沢の走りが鍵を握る。菱形球場のオーダーリスト。1区6キロ、細川葵、仙台育英1年。 二区四キロ、米沢奈々香る、名城第一年。三区三キロ、林帰で夏、高砂中二年。四区四キロ、杉森新音、仙台育英三年。五区四千七十五キロ、長岡三崎、仙台育英一年。六区四零八七五キロ、武田仙夏、二十二コール大発。七区四キロ、武田里奈、仙台育英三年。 八九三キロ、坂は空、長町中三年。九九十キロ、佐々木七、二十イコール積水化学。